永久に見られなくなってしまうため動画の保存を画策ところが、保存方法がわからないファンもいるため、そこに価値が生まれてきているのだ。ジャニーズ事務所は、そんなプレミア動画の流出、転売を警戒し始めた。金プリの5人のメンバーの内平野塩と岸優太、神宮寺優太が5月22日に脱退する。 平野と神宮寺は同日にジャニーズも退場。騎士は残っている仕事の関係で今週に退場する。今月12日には3人の退場費に合わせるかのように5月22日をもって金プリの FC 動画全65本を削除すると FC 会員に告知された。金プリの熱狂的ファンであるティアラは SNSA でお金返して、などと不満をあらわにしている。 動画は永久に見られなくなることでプレミア化。SNS 上では保存できるやり方知ってる人いますかなどとアプリや様々な保存方法のレクチャーを求めたり保存できたら配布しようかな。PayPay ペイペイもらうかもだけど、と転売を示唆したりする投稿も見られる。ジャニーズもプレミア動画の流出、転売を警戒し始めた。音楽関係者の話。 ジャニーズは19日や金プリの FC 会員向けメールを配信し、メンバーの番組出演情報などを告知しました。これは定期的に流しているメールです。ただ、19日分には FC 動画を外部に転載しないよう警告する数踏みがあったんです。19日分では、ファンクラブ動画の不正な二次使用や、他の動画配信サイトへの掲載などが発覚した際には、 サービスの提供を停止する可能性があります。と、釘を刺した。ジャニーズはキンプリ以外のグループでもその FC 会員向けメールで、こういった数踏みで警告することがあります。キンプリでは全65本の動画を削除すると告知したことで流出、転売を警告したと見られています。どう実際に流出騒動は起きていた。 キンプリは昨年11月4日に公式サイトで平やら3人の脱退退場を発表。同日には FC 動画で全メンバーが3人の脱退退場について語ったものが配信された。その動画が SNS に転載されたんです。ジャニーズは当然看過できず SNS 運営元に削除を要請。運営元は削除しました。どうオリコンは20日。 キンプリの最新アルバム、ミスター5・ゴーの類型売上が103万枚を突破したと発表した。発売からわずか2日でミリオンを達成。アルバムとしては通算5作目でグループ初のミリオンだ。平野らの脱退まで1ヶ月となり、注目が集まるが、プレミア動画の流出、転売が起きればさらなる混乱は必至だ。東スポウェブ。